皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。12月10日、ドラゴンクエスト 11S の着せ替え衣装ですが、セーニとベロニカの衣装が逆な気がするのは私だけでしょうか私だけですかそうですかはい。そして、この眠れる賢者様、どこかで見た気がしませんかそれに、この杖の形、これも、どこかで見た気がしませんかそうですね。 皆さんが今思い浮かべた人物で間違いありません。では実際に見に行ってみましょう。 以上、眠れる賢者ブロッケン様と、ブロッケン様の杖様でした。ドラゴンクエスト10を遊んだ方なら、すぐに分かったのではないでしょうか。ちなみに、今流れているのは、ドワーフで始めないと見られないムービーです。ドワーフ以外だと、あぐらにの町のガイデンクエストで、初めて会うことになる賢者様ですね。見た目がなんとなく人間のおじいちゃんに見えたりするのですが、実はドワーフです。私も最近知った事実でした。 随分長い間賢者ブロッケンは人間だと思い込んでしまっていましたびっくりですねそしてひと仕事を終えたら寝るまさにドラゴンクエスト 11S の長老イゴルタプと同じですねこのようにドラゴンクエスト10から輸出された設定はまだまだたくさんあるので機会を見て紹介していければと思っています